日本経済団体連合会によりますと、他の企業で働いたことのある仕事経験者を採用するのを、中東採用から経験者採用に変更するように検討されたので、来年以降に会員企業向けの書類や関係等で一律的に経験者採用と表記されるということです。 誰なら消極的なイメージを与えないように、中東という言葉を避けて、転職に対するイメージを改善するためです。ということで、産休の状況に応じて、雇用の流動化を促して、経済の活性化につながる願いだそうです。